故郷の味は海を越えて難民として日本に生きる長谷川瑠璃カさんはミャンマーで少数民族ロヒンギャとして生まれました日本に逃れた父を追って12歳の時に来日しましたミャンマーでの名前はルイン・ティダ 2013年に日本国籍を取得して日本の名前を得ました現在は4人の子供を育てながら東京都内に暮らしていますロヒンギャは主にミャンマーの西部ラカイン州に暮らす少数民族で人口は100万から130万人ほどとされていますミャンマーではほとんどが仏教徒ですがロヒンギャは基本的にイスラム教徒です ミャンマー政府はロヒンギャに対して正式なミャンマー国籍を認めず迫害も続いていますルリカさんがこの日作ってくれたのはミャンマーの朝ごはんの定番でもあるモヒンガという麺料理ですまずは麺の上にのせる具材を作りますひよこ豆を食べると体力が持つし料理に入れると上品な仕上がりになるんですと 衣に絡めた豆をこんがーりきつね色になるまで揚げてくれました。パチパチッと油のはじける音が静かな台所に響きます。揚げ物の手を休めると、ルリカさんはおもむろに庭へと向かいました。リビングの窓の外に広がる庭は、一面に小さな緑が芽吹き、太陽の光を浴びて輝いています。ミントなどのハーブ、 イチゴやライムといった果物まで育てている自慢の庭は思わず深呼吸したくなるほど爽やかな空気に包まれていました。モヒンガに入れるために摘んでくれたのは東南アジアでは味付けの定番パクチーです。独特の苦味と香りが料理の味を引き締めてくれるのです。さあ出来上がり。冷めないうちに食べましょう。 摘んだばかりのみずみずしいパクチーとパリパリの揚げ物そして麺を濃厚なスープに浸していきます魚の出汁が効いたスープにもちもちとした優しい食感の麺がよく合います日本では煮干しやかつお節で出汁を取ることが多いのですがミャンマーではナマズや鯉を使うのだそうですこのモヒンガはロヒンギャの料理というよりも かつて暮らしていたミャンマー最大の都市ヤンゴンで食べていた味だといいますこれは私たちの家庭の味お口直しにどうぞともう一品家族の中で慣れ親しんできた「狭い」と呼ばれる料理を作ってくれました糸のように細い麺を短めに切りココナッツミルクと一緒に煮たデザートですココナッツのまろやかな甘みとともに れ, れた自家製ののシナモンがほのかに香ってきます自分の作った料理で誰かが喜んでくれることが幸せと朗らかに語るルリカさん特に子供たちに作る一皿一皿には特別な思いが込められているのだそうですその思いはルリカさんの子供時代の経験ともつながっているものでしたミャンマーの軍事政権は 1982年に作った法律によってロヒンギャの人々からミャンマーの国籍を事実上奪ってしまいましたミャンマーで生まれ育ったはずのロヒンギャの人々が国によって彼らはミャンマー国民ではないとされてしまったのですルリカさん自身も幼い頃から差別的な扱いや偏見に直面することになります 子供時代のことをルリカさんはこう語ります。私は学校で先生から名前ではなくてカラーと呼ばれていました。カラーは肌の色が違うインド系の外国人を見下したような呼び方です。こうして先生が差別的な態度を取れば子供たちもそれを真似します。ある時、 仲良くなった友達と学校から帰ろうと門までやってきたとき、迎えに来ていたその友達の親がとがめるように話す声が聞こえたのだそうです。カラーと友達になるためにお前を学校に行かせてるんじゃないぞ。一人友達ができては一人また離れていく。そんな毎日でした。2001年、 日本に先に逃れていた父を追って、当時12歳だったルリカさんも日本で暮らすことになります。来日後、ルリカさんは地元の小学校に通うことになりました。言葉もわからなければ文化も全く違う、何もかもが不慣れな環境に突然飛び込むことになったのです。ルリカさんは当時をこう振り返ります。給食は、 私たちイスラム教徒が食べられないものが多く、毎日家からお弁当を持っていきました。ご飯とカレーばかりのお弁当だったので、そのうち茶色いものばっかり食べてるから肌も茶色いんだろうとからかわれるようになってしまったんです。そしてそのからかいはやがて悪質ないじめへと変わっていきました。 そのいじめは中学校まで続いていったといいます。瑠璃カさんは今、自分の将来はもちろん、日本で生まれ育っていく自分の子供たちの未来を、どんなふうに見つめているのでしょうか。瑠璃カさんはこう語ります。1か月に一度、子供の小学校の先生と面談をして、その月の給食の献立表の中で、宗教上食べられないメニューを確認していきます。 食べられないものが出る日はそのメニューそっくりのお弁当を作って持たせるんです。あまり他の子と違うものを食べていると小学生の時の私のようにからかわれたりいじめられたりするかもしれませんからそれに私にとっても日本の料理を知るいい機会になるんです。これが冷蔵庫に貼られていた子供たちの給食の献立表黄色く塗られている部分が ルリカさんの子供たちが食べられないものが出される日です。ルリカさんが毎日のように懸命にお弁当を作り続けているのは、自分と同じような辛い経験をしてほしくないという思いも込められているのでしょう。ルリカさんが今暮らす東京でも、外国から来た子供、親が外国の出身である子供たちはますます増えていくはずです。日本の文化に合わせることを強いるのではなく、